皆さんこんにちはよろしくお願いします今日ちょっとあのインタビューがいいですか、はいはい、先にあのお名前伺いしてもよろしいですか女性の方からはい深津実です川田愛理です柳沢みなみです佐藤大一郎ですあ皆さんあのどちらのあの方ですか何のパフォーマー何をしていますかグループの立教大学 で予測恋というパフォーマンスをしています。予測恋は一旦予測恋多分誰も知らないあの知らない方もいると思いますので予測恋はどんな踊りですか？予測恋はナルコを手に持ってえっと道を進みながら踊るダンスです<笑>。なるほど。いつからやっていますか？はい、えー、私たちのチームは2018年に設立されて今3年目を迎えています。 すごいね、3年あの、生徒さん、みんな、あのしての、今日はこちらで、あの何をしていきますか。えっと、11月29日のトルコのオンライン祭りでは、えっと、遠方にある人を思ったテーマで、えっと、演舞を送らせていただきます。ー11月29日でで生放 送, で、はい生放送で あの日本の素晴らしい伝統であるあのよそこいも皆さんに見てもらいたい生であのパフォーマンスしていきたい、はい、ということですねきょうはこちらで動画 PR 動画 あ, あすごいねでは何か一言メッセージがありますかはい見てくれてすねはいえー まあ、私たち新演武を、あの披露させていただきますので、どうぞ楽しんで、えー、見ていただけたらと思います。はい、よろしくお 願, し お, 願しお願いします。あ、皆さん見てね<笑>、はい。せーの。見てね。<笑><笑><笑>